投げかきながら行っていくストレッチありがとうストレッチ行っていきましょうシスターと一緒に今日も元気にいってみよう私世界中にそこそこやっとかないといけないね私世界中に笑顔と元気とパントマイムをお届けしておりますスーパースーパースーパースーパーパントマイム伝道師のシスターひろみと申しますシスターっていつでも大きな声で大きな声で今日も大きな声で呼んでくださいせーの いいいですすああ、りがとうございますさあこの感じでね私最近東京造形大学さんっていうところにねあ花さんおはようございますあの、講義をやらせていただいております学生さんたちがいらっしゃってみんな一緒にねやってくださってますはいおはようございます花さん一緒にね イーデス体操をやったりありがとうストレッチを一緒にやったりとかねもちろんパントマイムもねあの学びますよパントマイムとかいろんなことを学びながら一緒にやってくださって私とっても楽しみございます<笑>はい、で は,、えー、では今日もありがとうストレッチ始めてまいりましょうはい、ではまずはねビフォーアフターですのでご自分のボディをチェックします足を調査ポジションにしていただいて両方足をつま先を立てます らあ手を前に持って持ってどうでしょう、この位置さああの。今日はちょっと高いかな、背のこの位置が、はいはい。手を戻し て, きていただいてお膝の上に、えー、右左膝の上に右足を乗っけます。で足の指はね、あのぜひ裸足で ご, ご参加いただいて、指の横を指にぐいっと開いてぐいぐい動かすこところから。あのー まあ最近そんなに寒くないからね、裸足でもいけると思います。はいそれでは行きましょう。アイセル大好きありがとう。2, 2回行って8カント。で、あの基本8カントで行きます。後から2エイトになるときはシスターが声掛けさせていただきます。はいそれでは行きましょう。硬いです。皆<笑>さんも硬いですか。<笑>まあ日々の使い 積, 積み重ねですからね、徐々に変化していきます。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 はい、では指をぐさっとさして足の甲の上の方を持ったら指先をぐいぐいねじりますせーの愛してる大好きありが笑顔でね愛してる大好きありがとう。はい、土つ、下側を持ってねじりますよぐいぐいせーの愛してる大好き雑巾絞るみたいにねじってね愛してる大好きありがとう。 くるぶしを持って足を振りますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいではおひを立ててつま先から大きく回します肘から大きく回しちゃっていいですよせーの愛してる大好きこれね上半身もぐいぐい動かして愛してる大好き盛大にありが反対回し愛してる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 えっと、右足をを た, たんで左足を後ろです。ふくらはぎさん、右足さんのふくらはぎさん、体重乗っけていきましょう。せーの。愛してる、大好き、ありが笑顔でね。愛してる、大好き。笑顔で、どうぞ。はい、菊のちょっと上、菊池さん、体重乗っけてほぐします。ここ、シスター、ちょっと痛いです。せーの。愛してる、大好き。いつもより痛いけど、いいですよ。 はい、愛してる大好き笑顔でねはいもう内側さん全体せーの愛してる大好きあの毎日やってるとさ違いが分かりますよ愛してる大好きボディの変化に気づくことは重要ですね病気なんかの早期発見にもつながりますよはいでは両方させてでご病気にねもしなっちゃう場合なので先に気づくのは重要ですから 左 ひ, っあひっくり返したら右のふくらみ外側せーの愛してる大好き美鯖力を鍛えますよ美鯖に気づく力愛してる大好きありがとうはいではお膝を立てて右足さんがま、えー、っすぐ左足は下に置いてふくらみ下からグいグー踏をほぐしますせーの愛してる大好きありがとう笑顔だよね愛してる 大好きナイスはい膝のちょっと下側をグーでゴリゴリやります。せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、膝の上ゴリゴリ。せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、お皿回りゴリゴリ。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、では、ももの後ろさんをぐさっとさしてゆすります。ももがゆさゆさせーの 愛してる大好きありが笑顔だよね愛してる大好きありがとはい内ももさんゆさゆさせーの愛してる大好きありがと愛してる大好きナイスはいももの裏側も VV せーの愛してる大好きありがと愛してるもも外側でねありがナイス はい、では膝の裏側をぐいぐい四番の指でほぐします。せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、おは膝さん持ち上げて膝下ブラブラ背筋を伸ばして、せーの、愛してる大好き、ありがとう。大好きありがとう。ちょっとずらして下にずらします。せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、手の位置ちょっと下にずらして。せーの。 愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、ではこの右足は後ろに置かないよ。置<笑>かないよ。はい、前に出して腿の上です。せーの。愛してる、ペイントでした。ありがとう。 外側ですせーの愛してる大好き大愛大愛昨日ちょっと激務でございましてありがとうもう愛してる大好きありがとう一よりちょっと痛い愛してる大好きナイスはい自分で気づくはいでは右足を内側にしたら左足のふるぶしゃをぐっと乗っけてぐいぐい動かします。 ぶるぶ し, しごきせーの愛してる大好きありがとうござい愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいではその足した右足さんは後ろ左足さんは前右足さんは後ろ背筋を伸ばします右の腰骨さんとグイッと乗っけてグイグイ動かしますいきましょう腰をグイグイせーの 愛してる、大好き。体重かけて、ボディーごとをゆすってね。肉ごと揺ゆす感じで動かします。ほぼ、あ、りが、お前が。愛してる、大好き。あ、りが、笑顔でね。愛してる、大好き。ナイス。背筋を伸ばして。右足さんのおっと左足さんの骨盤を転がして、左のおひの外に開いて、右手お尻ぺた。 前に行った時はおへそを床面背中を反る、はい、後ろに行った時は丸めるはいでは後ろから行きましょうせーの愛してる大好きありがとうはい愛してる大好きここ背筋動かして愛してる大好きありがとう愛してる大好き ナイスいいですはい、いでは左手も左の腰の横、右手さん腰、背筋を伸ばして腰、胸、肩を大きくねじります。ボディーまっすぐ、せーの。愛してる、大好き。骨盤ねじり。はい愛してる、大好き。ありが、笑顔でね。ワもは大好き。ありがと。う愛してる、大好き。よく動きましたよ。はいでは、ここまで右足終了。両方の手を頭の上で丸。 では皆さんご一緒にいいですご勝負くださいせーのいいですはいありがとうございますはいではチェックタイム両方の足を伸ばします右足さんを今やったからね右足さんどうでしょうはいでは手を伸ばしてどうだうおおだいぶ落ちてきました左足さんどうでしょうまだね手の位置がちょっと、えー、高い位置でございます はい、なんか変化が出てると思います。ちょっと休憩、水分取ってください。変化があったらコメント欄に入れていただいてもと思います。どうぞ。うーいやー、シスもムね、昨日ちょっと激ムでですね、最近、あのほら、東京造形大さんが始まってますからね、朝のね、9時から始まるんですよ。<笑> 9時からですよ。9時から。 12時半まで 3.5 時間やっております。<笑>その後に帰ってきて、えっとえっと昨日はタクパンね、タクパンが始まりました、ね。タクパンの講義などもやらせていただきました。素晴らしいね。はい。という、えー、ちょっと再多忙期に突入しておりますので、ちょっとボディーさんもね使っておます。これだけで飲みました。花さん、よろしい。<笑>バチです。いいです。あでもね。 もう講義の中でもタクの中でもいいです連発ですからいいですって言ってると本当にいいですよ<笑>本当にい い, いい方向にどんどん行くだ言葉力本当にいいなと思ってさということでえっ、ー、と左足さん行ってみようおーはいでは両足を伸ばしてください言葉力はね最大限使わないともったいないですよはいでは左足前です はい、左足さんの上に右足さんを乗っけます指先さんを横に開いて縦に動かすのからいきましょう声出していきますよいいですありがとうございますはなさんその調子はい手いきましょうあのシスターほんとにねい、では、いきましょうせんの愛してる大師、きあ何でもいいですって言ってます<笑>愛してる大師。 あ, りがとうあ、はい、潤さん、こんにちは。おはようございます。左足さんね、やってますよ。指を横に開いて、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、お隣の指、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。最初にね、ビフォーチェックしてから始めてね。はい、隣、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。ははい、では足の指に、えー 手の指さんをぐさっとしっかりね両手あの足と指もしっかり根元までぐさっと差し込んでくださいはいでは足の甲を持って肘でかいて筋絞るように足をねじりますせーの愛してる大好き声出してねはい愛してる大好き笑顔で土ずの下側を持ってねじりますせーの愛してる大好きありが笑顔でね 愛してる大好きナイス、はい、では肘を、えっと、を持ったら足先を振りますボディーごとやってください。せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、上下。あぜ、上下。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。前後だね。はい、ではお膝ちょっと持ち上げて、肘を大きく回して、ボディーごと動かしましょう。せーの。愛してる大好き。 ありがとう。笑顔でね。ママは愛してる大好き。満面の笑みで反対側。愛してる大好き。ありがとう。愛してる大好き。これね、上半身も一緒にほぐしてますよ。相手は手を離して足だけ振り。せーいやあ、違う。足振り。せーの。愛してる大好き。ありがとう。愛してる大好き。上下。愛してる大好き。ありがとう。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 はい、では両方の手頭の上でまでお膝を曲げてどっちかの足を伸ばす。画面の方向くシスタードとご一緒にいいです。ご賞味ください。せんのます。せーの。ーいいでーす。はい、その場で拍手。いえ。ナイスです。はい。あ、は皆さんこんにちは。一緒にやりましょうね。はい、では横に、えー、と、右、左足さんを。 えーと置いてクルブさんふくらはぎさんを見ますよ。愛してる大好きでねせーな、ね、きつかった中さんしてる大好きついねありがとうはい日々の積み重ねですよはいありがとうはいじゃあ膝のちょっと上です膝さんをぐいぐい動かしますせーな愛してる大好きありがとう今までね愛<笑>してる大 だんだんね、だだんだんできてくるのを ご, ご自分で分かると思いますはいももの内側さんですせーの愛してる大好きありがとうはい、体重かけてボディーごとをゆすってねはい、では両足を立てて反対側にひっくり返して左足さんのふくらはぎ外側ですせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き 笑顔でナイス。はいでは左足を立てて右足のその下、スクランブの下側をグイグイ揉みほぐします。せーの愛してる大好きたたたありがとう笑顔でね愛してる大好きナイス。はい膝の下をグーでグイグイ動かしますよグーでせーの愛してる大好きありがとう。 愛してる大好きお膝のちょっとしたグイグイせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお皿周りグイグイせーの愛してる大好きありがとういたいたた た, た愛したる大好きもうちょっと痛いた日い、ね、はいではいくらはぎのいただあただいたださたさいさだいただいただいただいただいの愛してるい好きあただ、はいただいただいただいたいた 内側がっつり持ってゆすりますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でももの外もお願いしますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でナイスはいではその足を伸ばさないで<笑>伸ばさないで膝の裏をグイグイまし た, ま た, ましたはいでは 愛 し, 愛してる、を大好きいす、はいせーのはい、ちょっと下にしまして、せーの、ちょいちょいフェイントは出てきますよ。 いいですありがとうございます13愛してる大好きありがとう愛してる大好きなめにすちょっと頭のね体操になるよねはい手は足を伸ばしてももの上です肘でぐいぐい動かします汗かいていましたよはい肘でも手でもいいんですよ上半身ごと揺すって足がこう動く感じこれつま先動く感じせーの愛してる大好き あ, ありがとうそう押す位置は徐々に変えてって大好き ここからツイートいきますよ。ママいた。愛してる、大好きあー。ちょっと痛いですよ。はい。愛してる、大好き。ナイス。はい。では、おひざとつま先を内側にしたら、反対側のくるぶしさんを置いて、くるぶしでしごきます。せーの。愛してる、大好き。ありが。いててて、愛してる、大好き。ありが。ママ、愛してる、大好き。ありがとう。う愛してる、大好き。ナイス。 はい、は右足を下ろして左足さんを後ろにします背筋を伸ばします、はい、そしたら左の腰骨に両方の手を置いてそこをスルッと落とした大腿骨さんの付け根をほぐします腰を小ぐいぐいせーの愛してる大好きありがと笑ってね愛してる大好きワンワンエイト愛してる大好きいたたたた<笑> くてもいいですはいあーリガがナイス両方のお膝伸ばしま背筋伸ばして骨盤転がし右手ですね右手を右足の横じゃあ右膝のちょっと横はいでは左手さん番左のお尻ぺたでございますお尻をぐっと前に押した時には背中を反って後ろに行った時は背中を丸めておへそを覗いて骨盤を転がしておりますはい、後ろからせーな 愛してる大好き、ありが笑顔でね愛してる大好きワ more エ愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス、はい、背筋を伸ばして右手さん腰の横左手さん骨盤背筋を伸ばして腰を大きくねじりますいきましょうせーの愛してる大好きありがと愛してる大好きワ more エ愛してる大好きありがとう愛してる大好き ナイスはいでは両足骨盤転がしです。両方のお尻の下にマットをねマット座布団さんを重ねていただいてもいいです。座骨さんを守ります座骨さんはお尻の下の骨お二つございます。ここを守っていただいてで足は肩幅ぐらいに背筋を開いて背筋を伸ばします。手はももの後ろ、ここをぐっと掴んでいただいていので背中を丸めてしっかりおへそを見る。 伸ばして前に行った時はおへそを床側に向ける。はい、では行きましょう、後ろから、せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、大きく使ってね、はい、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス、はい、背筋を伸ばしたら、その場で骨盤を転がします、せーの、愛してる大好き、ありがとう。 愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスおー頑張りました両足終了背筋を伸ばしますいいですポーズ行きましょうボディを斜め後ろ両足アップどっちか伸ばす手を頭の上で丸画面の方を向くいいです皆さんご紹介くださいせーのーいいですはいその 伸ばします。汗かきましたね。はい、では両足伸ばして左手さんいってました今やった方のなる。ひ、うん、なりました。はい、右手さんどうでしょう。だいぶ入れました。おかげさまでだいぶ緩みました。ありがとうございます。ご参加ありがとうございました。ボディさん、皆様のボディさんいかがでしたでしょうか。ちょっとね、あの、変化などありましたらコメントさんに書いていただければと思います。はい、ということでシスターのね、タクくぱん。 自宅でパントマイム、タクパン1回目よりはできた、お、素晴らしいあ、V がね、V が、素晴らしいです、潤さん、さすがでございます、伸びしろがぐんぐん伸びております。<笑>はい、ということで、たくパんシスターのオンラインレッスン、昨日から始まりました、昨日無事ね、第1回目を終わりまして、えっと、その URL なんかもね、お送りできましたので、もうね、届いてるかと思います。タクパンそう。 あの壁の壁について私熱くあのご指導させていただきますのでぜひねまだあのアーカイブご覧になる方は見てみてくださいねえ花さん素晴らしいねほんと、はい、ではこちらえっ、ー、とまた来週の「 金曜日にもう1回ございますのでまだまだこれから受け付けておりますなぜならアーカイブでご覧いただきます1回目にご参加できなかった方もあのアーカイブでご覧いただけるのでこれからもお申し込みいただいても全然 OK ですのでぜひお友達も誘ってくださいはいんさんをねアーカイブでねぜひご覧くださいですねたくさん楽しかったありがとうございますはいあのアーカイブでもね全然学べますのであのコメント えっと、分かりにくかったりとかご意見とかご質問とかありましたらあのぜひ YouTube のコメント欄に書いてみてくださいはいということでぜひともあのあそうか限定公開ですのでたくさんお申し込みにならないとその映像は見れませんのでご注意くださいませはいということでお申し込みの方には送ってます はいということで今日も無事終了いたしましたありがとうございます私今日ねこれからレッスンさんがございまして午後はねワークショップが、うん、2.5 時間のワークショップがございますこちらも楽しみにやっていきたいと思いますということで 左, や左足から参加いたし や, しいたしやすいはいそうですね左足からでも全然 OK ですはいではそんでね明日もワークショップが朝からあるのでちょっと出れないんですけどえっ、ー、とさ ありがとうストレッチできないので、えー、日月できなくて火曜日にまたありますのでぜひご参加ください。はい、ということで今日も素敵なサータデーをお過ごしください私も楽しんでまいります。はい、ではハバナイスサタデーごきんようありがとうございましたシューシュー。